いさい<笑>はいで「おめでとう」っていうシーンがあるおめでとう」みたいな感じで適当に「おめでとう」言ってください周りの人にお願いします、はい、でちなみに、はいはい、そうですね振りがあるんですけども「えー、拳を上げておめでとう」で上げてください「突き抜け」ん次はあ歌詞えっと、はい、ひとまず歌詞はいつも通りの歌詞であなるほど振り、はい、<笑>付けはやった方がわかりやすいかなと思います、はい、突き抜けるるほど開いて下げる 上げげててから、開い下げる。次はもう一回上げて今、まあ、繰り返しをしてますよ。バーイ サビの部分が、えー、あのハッピーバースデーに変わります。まあはい、変わります。では、3月生まれのこの会場内だと、森田さん。うらる ち, ちゃん、かなちゃん、かなちゃん、お母さんのよしこさん、はるひ、合ってますか。あてる、はい、てま す, ててますて。皆さんに向けて。 いい サプライズでした。ありがとうございます。ありがとうございます。皆、えー、さんも、あのねああ、この M. K. T. V. 最初に決まった時点ではまだ、あのう、アラチョの卒業を発表してなくて。実は本当に普通のゴーファイト歌うつもりだったんですけど、やっぱり、やっぱりと思って。ね、みんなから落ちた<笑>気持ちいいなんですけども、どうですか。 いらないか<笑>いかやすごいびっくりしすぎて<笑>最初何が起こったのっていうことから始まりなんか皆さん一人一人となんか目が合うたびに涙が一粒ずつ垂れてきました<笑><笑><ん>、ね、<笑><笑>ありがとうございます、うん、お忙しい中来てくださって<笑>あここは<笑>めんね、ありがとうございます<笑><笑>、えー、<笑>てだだま今、えー、と ありがとうございます。 <笑>何を今表彰されてるんでしょうか？<笑>今ベールが解かれました。まずテレビしよう。あ、<笑>あこうですねこうなんだ。失礼いたしましたあ、お お, おいいあ。こうね。うう あ, あと写真立てをいただきました。こんなのですよ。 手作り、ね、手作り、うん、手作りユカロンの手作 り, 手作り お, ーお花が多 い, っっていそう A.J.O って書いてあったこのユニフォーム の, ーームのあ、ユニフォームだなんかちょっと、うん、ユカロンからポイント、はい、え、ポイント、うん、花びら花びら一枚一枚貼り付けてユニフォームを い,、うん、<笑>いつかやりたいなって思ってたのを やって、本当はこのユニフォームを真似て作 り, 作りたかったんですけど、そこまで難しくて、ちょっと現状できなかったので、AJO の背景にこのラインを入れました。ありが と, あとは、応援の花。黄色ね黄色この黄色。メガホンを、メガホンを花びら一枚で作って、うん 写真入れたらおもろいことになるね。あと<笑>ね、これから飾って皆さんもぜひ近くでご覧いただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、改めて。<笑>あら、じゃこれまでみんなにたくさんの笑顔と元気をありがとう。えー 来てほしいし、はい、新たな門出をみんなでゴーゴアラッチョでちょっと応援を最後させてもらいたいなって思います。ね、ー<笑>ゴーゴーアラッチョゴーパイリンゴーアラッチョゴーパイリンでいきたいと思います。<笑>えー、ちなみに次回は n k t b AJON チャンネルは4月15日水曜日でございます。はい、では最後はアラッチョをみんなで応援して、今日は終了とさせていただきます。では皆さん準備はいいですか、はいはい、はい。それでは 阿拉チョ、四月からまた新たな天気のね、お仕事を頑張るということで、私たちはみんなでこれからもずっと応援しています。せーの、どうどう阿拉チョドバイビー、どうどう阿拉チョドバイビー。